準備よろしいですか。はい、頑張れ。ええ、まっ、早ない。え<笑>え、もう、ここが。ああ、なになに。いけるいける。あ、始まってます。始まってる。スタートです。え。 ね<笑>え、ったのはい、<笑>この隅っ気、面白くない<笑>こ<の爪><笑><笑><笑> 아들은 Goodbye. <laughs> <laughs>